いくつぐらいまでっていう話をしてて、二百五十ぐらいまではどうも試してみたんですけど、二百五十ぐらいだと結構こうジャズのこの推進力みたいなな出るじゃないですか。はねやっぱり二百五十超えてくると二百八十だと。 なんかせっついた感じしませんかねなんか僕はあんまりこれは僕の力量もあるかもしれない